今日本一周されてるんですか。うん、ええー、どこから来られたんですか。北海道です。これ今ちょっと YouTube 用に撮ってるんですけどいいですか<笑>。北海道。え始まりが北海道からってことですか。日本一周まで二回目。二回目。一、はい、<笑>回だけでもすごいね<笑>。一回だけですかね。ああふうん、です。 でらでれ、ね、ままですうだからね気そ<笑> の, のか縁もつながってねちょっと三河地方に溜まってるってい、ね、う感じですかね。 初めて会う人がね、次々とつないでくれてる、で、えー、まあ野宿してる、ねはい、からね。だからこ心行けないですかさあのリアカーの上になんか引いて寝るみたいな感じなんですか？違う。テント持ってるから。あ、テントです。うん、あそいいっすね。まあリアカーが家みたいなもんだね。そうだ、多才動物で移動式の家屋。今そうん。今風で 馬頭彼女の牧結衣と申します。よろしししししくくおおおお願いいいいいいいいいたまままままままますすすすすすすすととととてててててももっっっっりりりのののででででで今今ははははははこんなんななけども普段日ごごださいませ時、はいえーまあ、時からや楽みに、はい、ぜひ来来ねババイバイあがうざ月 はい、お願いします。ちょっと今 YouTube 用に撮ってました。はいえ。はい。よろしくお願いします。失礼 し, します。 商品売られたんですか。はい、今日ですね、これ、うん、安眠グッズでもあって、あと、ね、あの。ね、履いてるだけでちょっとね、ね、寝るときに履くだけでね、その整体っていうか、体をね、整えてくれるっていう。おぞりになってます。うんそうですね、はいそうです、ね、こちら、はーい、こちらの方をや、や、室内けるすです、ねそですね。そうですね、寝るときに履くってですね。あと、あ, あ, とあのセ、セルフでマッサージとかも教えてますので、はい、はい一緒にやる運動とか。 あと、冷えとかこう症状に合わせて、おうちの日常生活の中で取り入れてもらえる運動を一緒にやりましょうっていうのもやってまーす。ーーあとはい、はいあと、あ、あ、そうそうそう、こっちなんだよね。いい<笑>はい、ありがとうございます。ベンチタイムと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、おっしゃるんですか。えっと、爪や、マニキュートです。爪やです。もうその名の通り、やっぱり。 ネイルですね。そうですね、ネイルです。今日は今日はですね、えー、っと皆さんのお爪のお手入れをさせていただきます。爪磨きとかね、長さや形の整えをさせていただきます。あと色塗りのメニューがありまして、水性マニキュアを使った。 ネイルですね。ハロウィンがもうすぐなのでハロウィンアートをさせていただきます。 どういう商品なのかちょっと気になってました ね, あそうですね。ローズウィンド ウ, ンドウです紙で作るステンドグラスって言ったら分かりますから、はい、こうやってやってこうやってやっていくとまあ綺麗光がももちろんお願いします下から光のないところからこうやってやっていくとありますよね光を透かす特殊な紙なので専用の紙なので色が混ざるんですよね。 なので、こういうのだともっとわかるかも色が変わっていくのが紫とかですよね、はい、なかなかまだ認知度もあれみたいで紫とか緑とか紙はブルーとイエローとピンクしか使ってないのに。はい いっぱい出るよっていうのが。しか使ってない の, いなのな？これもさ、見るとこうブルーと黄色とピンクと三色しかないんですけど、紫が出たり、グリーンが出たりす、すごいですよね。科学チックな部分が。そうですね。なんだらみたいな感じでとか、こう折りたたんで開くので、柄は必ず対象の柄ができます。これもうご自分でこう挟めた中まなんか。カッタで全部切ります。であのすごい グループでオリあのこういうふうにキットも出してて、うん、あのオリジナル の, 作品あのグループの作品もあるし私が考えて作った作切った作品もあるしっていうところでこれ大体1個作るのにどれぐらい時間が<笑>、まあ、ものにもよりますけどこの辺のだったら初心者の方でも多分2時間弱あれば1時間ぐらいあればなので。 柄にもよるので難しいの切っちゃうとやっぱり大変ですけどこの中で一番難しかったなーってのはこれですねうわーこれ見ただけで分かる そ, それの大きいのがあの奥にいるんですけどあそう曲って今回っちゃうね回ってます 色だけででも色そうなんですよこれも色が混ざるのでよいしょ柄が出るので今ブルーだったところがかなりグリーンが濃くなるのでる黄色が白にいるので。そ光だけですよ変わります 一番いいのはやっぱり光が入ってくるところ窓とかのところにもカーテンうちはもうカーテンレールにいっぱいこういういのがぶら下がってるんですけどレースのカーテンのこっちから咲いてくるともう朝から幸せになるんですけど確かにあでも、置いておいてもらっても全然素敵なので光が前から当たるだけでも、うん、うんっていうところですね今日はあのワークショップもやるのでちっちゃい作品、この辺が500円でこっちは千円ではい後ろ、キラキラにすると五百円。 ラメみたいなのが、ね、そうで す, うです、うん こ, ね、でこのキラキラのだと影が出るのでおお、なるほどそうなんですよこれがにくいこちらに出演されるのは初めてなんです初めてです僕もですあ、ちょっと気が楽になりました そうあの隣のフリーコーヒーさんに声かけて、はい、前、他のマルシェ出た時に声かけていただいて、うんはい、今日初めてです。 ですねそうなんですありがとうございます。はい グリーンコーヒーさん、今クソ忙しいですよ、ね。そうですね、ポップコーンの準備を。わかりました、してください。<笑>後で話聞かせてください。<笑>はい、後 で, 後でお願いします。メニュー取らせてください。そうです日本一、お値段も栄養も高い、いろんな高いがあるグリーンコーヒーです。うん、ウルトラは食べた。 <笑>・え<タッ><タッ><笑>っ<笑> のさってまずお試しででって感じで、ね、ちゃんと熱、ね、が上がってから入れないと。 磨かれた。大きなお鍋は一つだけです。お鍋さんよ。お鍋さん。 ル<音楽>